90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、お花見はどうして桜が生まるの顔文字です。いおりです。春といえば、お花見ですね、いおり先生。そうね、ビールに、お団子に、宴会ね。おっさんですね。でなんですか何でもないです。ところで、お花見ってどうして桜なんでしょうね。他にも綺麗な花は、あるのにな。あら、なら時代には、梅を見てたのよ。 そうなんですかそうよ。だから、奈良時代には、梅の歌が多いのよ。その後の平安時代には、桜の歌が多くなるのよ。へえ、最初は梅だったんすね。どうして桜になったのかな昔、カレンダーがなかった頃は、桜が咲いたら、田植えを始めたから、とか。桜は、佐の神の蔵だから、豊作を祈って、花が咲くのを祝った、とか。お花見が、梅から桜になったのは、いくつか説があるのよ。 そうなんですね。ちなみに、北海道では、桜があまり咲かないから、秋に、楓を見る寒風会が、盛んなんですって。それも風流ですね。しかも、一泊が多いそうよ。ビールに、ご馳走に、宴会ね。やっぱり、おっさんですね。なんですってなんでもないです。余計なすっコみしてないで、宣伝したらチャンネル登録、よろしくお願いします。それだけ